私たちの秀夫君は、17年間の人生を大血管伝承という心臓病と共に歩んでおりました。高校生の時、ついに倒れ、飛び出すことになりました。秀夫君が数々の死を残しておりました。 Okay.